会場におつまりの皆さんこんにちは、えー、東京都園にもありましたサーガと申します、えー、サーガ2022年度最初の披露となります、えー、感染対策のため、えー、声を出すことはできませんが、えー、後ろにある桜のように、えー、笑顔満開で、えー、踊りたいと思います、えー、ご静音のほどよろしくお願いいたします 一个 ありがとうございましたサーガーの皆様に毎日の大きな拍手をお願いいたします